どうも皆さんこんこにちはケンです今回紹介するのはユニフレームさんから発売されたレボボールという商品ですこのレボボール一体何なのかというと今僕の後ろにタープがあるんですけどこのタープにこのレボボールを設置することでジャンこのようになりますこれちょっとね、えー、画面上ではよく何なのかよく分かんないと思うんですけど タープの下に壁を付けましたその壁の、えー、紹介です今回はこのレボウォールという商品はタープの面積全てを居住空間にすることができるんで さっき僕が持ってたこのぐらいの小ささなんですけどもタープの面積すべてを居住空間にできるという商品でございますということでこのレボウォールを今から詳しく説明していくんですけれどもまずはこのレボウォールの特徴をさらっと紹介しますこのユニフレームのレボタープとレボウォールは商品内容が複雑です補足説明を概要欄とコメント欄に書いているので気になる方はチェックしてくださいこのレボウォールの特徴は1つタープのポールに付け加えるだけなのでボール自体は簡単に設置可能です2つ 壁は横の2箇所以外はすべて開ききることができ開放感が抜群にいい空間になります3つ各所に網戸がついており虫の侵入を防ぎつつ結露対策にもなります4つボールはただの壁ではなく各部に通気口や窓そしてスカートまでついているかなり高スペックな商品です真夏から真冬まで使うことができます このレボウォールの唯一のウィークポイントはポールやペグなどは付属していないので別途用意する必要がありますまずユニフレームのレボタープを設営するのに 180cm のポールが2本と 120cm のポールが4本ペグが8本そこにレボウォールを設営するのに最低でもペグが10本必要ですキャンプを始めたばかりの方がいきなりレボタープとレボウォールを買ってポールやペグなどを買うのはなかなか難しいかと思いますが もうすでにペグやポールを数本持っている方からすると余計な付属品が付いていないのでありがたいキャンプ道具かなと思います今回使用するポールはユニフレーム推奨のポールレボール180もペグは Amazon で安いやつを使用しましたこのレボタープとウォールの収納袋の中にはポール専用の収納袋が付属していますポールの先端が突き刺さり破れないように簡単ですが補強されています 早速ですがまずレボタープを設置しますタープを設置するのに 180cm のポールが2本と 120cm のポールが4本ペグが8本必要ですでは早速このタープにボールを設置していきますタープ設営に使った4本のポールにボールをはめていくだけなのでめちゃくちゃ簡単です4本のポールにはめ込んだ後ペグ打ちできる場所にペグを打てば完成です ということでユニフレームのレボールを詳しく見ていきましょう本当はですねいつもの僕のスタイル、えー、撮って後でアフレコをしようかなと思ったんですけどこのレボール形が特殊すぎてかつちょっと前例がないようなあのー テントと言いますか、えー、タープと言いますかなんで、ちょっとね、あのアフレコでやってもちょっと伝わらないんですよね。なので、こうやって今回は、えー、映像を映しながら、そして喋りながら、えー、っとちょっと解説していきたいと思います。ちょっとね、えー、ドアを開けるシーンだけ、えー、お見せしたと思うんですけれども、あのですね、ドア、これ、すべて開けきっております、えー。こんな感じでございます、ボドン。もうですね、えー、タープの面積、全部がもう壁になっていて、っていう感じですね。こここっちとここ この両サイドですね、だけちょっと、えー、巻き上げることはできないんですけれども、まあ一応こんな感じになっております。えー、ここですね、こことここは、えー、巻き上げることができます。で、真ん中にね、このまあいわゆる柱っていうのかな、柱、今ありますけど、これ別になんかどっかこんな感じで取っちゃってもいいんで、そうするとこんな感じで、ね、あっちのあの柱もね、普通にもうこれだけなんであの、チャックがついてるだけの、ファスナーがあるだけのやつなんで、別にあってもなくても。 どっか一緒にここら辺にこう固定しておけばいいかなと思います。うん、まあ、ここまでね。巻き上げるのであれば、両方巻き上げるのであればこうやってね。ここら辺にこう固定しておいてもいいかなと思います。いや、すごいですね。あのタープに壁をつけるっていう発想が面白いなと思いました。えーっとですねここはお見せした通り網戸がありますね。ここ網戸と壁っていう風に独立しておりまして、網戸だけにすることもできます。 でここですねここ、えー、こっちここもですね、えー、網戸と、えー、壁というふうに独立しております、えー、大変広い<笑>空間でですね、えー、タープの本当の高さいっぱいいっぱいが居住スペースになっておりますのでこんな感じですねあんまりこう無駄なく、まあ、無駄なくと言いますか、まあ、もちろんこのぐらいのたわみはありますけれども、うん、タープの下にあるんで。 まあ、いわゆる普通の、えー、ドーム型のテントとかよりかは全然、えー、高い室内となっております。でですね、まだまだありますよ、ここですね、こうやってね、取れるんですよ、これ。取っちゃうと、こうやってね、フックになって 取, 取っていくと、なんと、えー、通気口になっております。なのでですね、えーっとまあ、室内で調理。 したりとかするときにはその、えー、蒸発した水蒸気とかっていうのもこのメッシュの部分から外に逃がすことができるのでこうやってデリンこうですねあここで固定できますねこんな感じでこんな感じですかねうーんすごいですねこれ。 正直、最初僕、サイトとか見たときにな、この商品が一体何なのか、ユニフレームさんのホームページは情報が少なすぎて、ね、買うまで分からんかったんですよね。けど、開けてみたら、まあ、こんな商品でした。えー、びっくりです。えー、っとですね、他何か言うことあるかな。まあ、ぶっちゃけタープにひ、えー、っつけるだけなんで、こんな感じでね、えー、タープありますよね。で、ここ、タープのここに、えー、穴があると思うんですけど、このタープの下ですね、タープの下に、間に、 これを取り付ける感じでございますもう本当に入れるだけでシュポって上からはめ込むだけなので1点1点2点3点4点5点6点6点この6本のポールに差し込むだけなのでポータープさえ立ててしまえばこのウォール自体を設置するのはもうめちゃくちゃ簡単でございますで設置した後えペグを打ち込むだけなんでめっちゃ簡単ですね全部にスカートがついておりますうん スカートですね素晴らしいこんな巨大な空間で素晴らしいですねえー、っとですね<笑>いつものスタイルでね作れなくてちょっと複雑すぎてねうーん素晴らしいですねあそうですねここはなぜか はいこんな感じでございますちょっと中をもうちょっと詳しく見ていきましょうか中ほんとこんな感じですね、えー、タープの下にいる感じでございまするうーん広い<笑>まあ2人かなでも言ってコットーが12っていう感じで感じかないや素晴らしいですねこれこの居住空間のスペースをいわゆるテントで、えー、実現再現するのであれば 相当重い1 0キロ近いテントが必要になってくるかなと思うんですけど素材にもよるけどねまあえっとタープとこのウォールセットだけでねこの居住空間を、えー、作ることができるっていうのがマジでちょっと素晴らしいですねうんちょっとあのいろいろと閉めたりしてから閉めた状態で見てみるっていうのもやってみましょうか 特にね、あのー、こういったドアの部分とかは癖のあるものではないので、こんな感じですぐに閉められます。うですね、花粉症がちょっとやばいですうんこれを、ね、いつもの動画形式で動画にするのはねちょっと難しかったですね、複雑すぎて。 このこの部分がこうなっていてとか言わなきゃいけないんであこんな感じですねあそうそうこれはほらこっちだけこうやってめくることができるっていう感じですねよいしょうんこんな感じですねこれ今ちょっとふわんってなってますけど、えー、外側からまくることができますで反対側も全く同じこちら側と全く同じものがついてますここも、えー、今は開いてますけれども閉めることができますね ミド、うん。こんな感じでございます。素晴らしいですね。あ、ここにメッシュのポケットが付いてますね。上じゃなくて中間ぐらいにあるのがいいですね。下じゃなくて下じゃなくてあの中間ぐらいにあるのがいいですね。反対側にもあります。左右左右対称っていうか、うんまあ、左右対称でなテントですね。うーん、素晴らしいですね。<笑>なんか、うわ、キャンプして今日ね撮影のためだけに来たんですけど、これめちゃくちゃキャンプしたくなるな。 うんじゃあランタンフック、ここさっきはねあの、これを取った、フックを取ったところなんですけど、まあ、ここら辺とかにランタンフックとか、いラでも設置できますね。うん、すごいあシームテープ、なんか室内の、えー、っとこの上の部分だけ、ここら辺ですね、しっかりとシームテープ加工が施されております。確かかにねねこここはちょっとと水が、ね、あの壁のとこやから ここですね、だから、ここの部分、テントのここの部分ですね、にはしっかりと CM テープ加工が施されておりますけど、このファスナーの部分とかね、もちろんあのないんですけども、この上の部分は CM テープ加工が全体的にされていますね、えー、っとここの部分は CM テープは貼られておりません、まあ、確かにね、ここは雨は絶対当たらないんで、手葉っぱの下なんでね。 シムテープはいらないと思います。いやー素晴らしいですね。<笑>ユニフレームすげえ。なんか久しぶりにちょっと興奮してます。すげえなユニフレーム。えっとですね、注意点がいくつかあります。えー、ポールがですね、180センチのポールがこことこれですね、180センチです。そして120センチのポールがこことここ、そして反対側にも、えー、2本あるんで、合計で4本ですね。180センチのポールが1本2本。 120cm のポールが1本2本3本4本でございます合計で6本のポールが必要です今回使ったポールっていうのは全てユニフレームの純正推奨されているポールを使用しました 180cm と 120cm っていうのが推奨されている高さですなのでお持ちのポールで設置する場合は例えば 120cm できないとか一番高いやつが一番高い部分が 120cm しかないとかだったら えー、いびつな形になってしまうので、えー、一番高いところは 180cm、まあ、プラマイ 5cm とか 10cm ぐらいだったら多分いけると思うんですけど、えー、低いのは 120cm ぐらいじゃないと、えー、低いポールの部分は 120cm ぐらいじゃない と,、えー、ちょっといびつな形になってしまうので、まあ180えー、180cm120cm60cm、まあのポールを3つつなげたり2つつなげたりとかいう感じで。 ございますえー、今僕がこの設置しているこの状態で必要なペグの数なんですけど何本使ったのかな<笑>結構使ってますね1234、えー、そもそもタープを設置するのに、えー、っと8本のペグが必要でございますでこのウォールウォールのこうやってねこ こ, こ, こ, こ,、えー、こことかここ一応ね真ん中部分にもペグを刺す部分があるんですけどがですね123何本必要<笑> 四五、六、七、八、九十、十本かな十本必要だから、え、十八本ですね。この状態にするのにペグは十八本必要です。え、結構な数のペグが必要なので、その点注意してください。え、実はこの、え、レボシリーズなんですけど、まだまだ変身することができます。え、このドアなんですけれども、こうやってちょっとドアを広げてあげると、 こここにですねこのポールを通す穴がありますなので、ねえー、もう2本ポールを使用すればはいとこでポールを2本使って屋根を作りましたこんな感じになります、えー、先ほども言いましたけれども、えー、こちら側も同じような感じにすることができます、えー、繰り返しになりますけれども最低限必要なポールの数は6本ですねでこの屋根を作るのであれば、えー、こちら側だけだったらもう2本必要ですしあちら側も作るのであればもう2本必要なんで、まあ、10本ですね えー、この今は、は、えー、今あちら側は閉めてるんで、えー、8本のポールを全部で使っております。このレボボールなんですけど、このレボタープの形に合わせて作られているので、他のメーカーさんのタープではできないですね、えー、ちょっとこれ見てもらったら分かると思うんですけど、タープがですね、あの結構いびつな形をしております、こんな感じで。こ、えー、この真ん中が真んん中中がにに対してうういうふう台台形 とかにななってているのではなくてちょっとこういびつなね形をしているんでえこのレボタープに合った形をしているんでえ他のメーカーさんのちょっとタープはねえ使えないと思いますのでもちろんねえータープが大きすぎたりもっとねタープが大きかったりすると設置できないんでうーんまあ結局タープとボールセットで買わなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますでボールはですねえ 180cm もしくはえ 120cm に調節できるボールであれば より軽いのだったりでいいと思うんですけれども今回は純正のものを使用しておりますそうですねえー、っと他かんか注意点あるかないやでもね広いですね<笑>広いあのー、素晴らしいですね本当にちょっとね久しぶりにこうワクワクするような感じの、えー、テント、まあ、テントって言っていいのかなこの状態ではもうテントですねほぼですねいやー広いマジで広いですね本当に こんなにちょっと寝てみましょうか僕がはい僕が入ってみるとこんな感じでございますちょっと今日ねコットとか持ってきてないんですよそうですねまあ1人ここにいて、まあ、2人目ここにいて3人ぐらいやったら横になれるかなっていう感じですねもちろんこちら側がガラ空きなんでこんな感じでございますいやーいいですね広いマジでなんかもう 楽しいね濃<笑>いところでいかがだったでしょうかユ ニ, フレームユニフレームから発売されたレボタープとレボボールの紹介でした組み合わせて使うことでこんな感じになりますということですね、えー、フリートークなんですけれどもということでですね、えー、フリートークなんですけれども、えー、動画内で説明した通り、えー、このセットはですね注意点がたくさんあります え、まま、まとめますと、え、まとめ、え、まとめますと、え、ま、まとめますと、え、ま、まとめますと、まとめますと、最低でも、まとめますと、注意点をまとめますと、注意点をまとめますと、このレボウォールは、このレボタープ専用の形になっているんで、他の会社さん、メーカーさんのタープでは使用できないと思います。えー、ね、あのー、動画内でお見せし 動画内でお見せした通りタープの形がいびつな形をしていてその形に作られてこの壁レボボールが作られてるんで他の会社さんのやつでは使えないと思いますので結局はレボタープも買わなきゃいけないかなと思います2点目の注意点として2点目の注意点はポールが最低でも6本必要ですポールが最低でも6本必要です 180cm のポールが2本と 120cm のポールが4本最低ででも必要です、えー、今ねさっきお見せした通りさっきお見せしたとおりさっきお見せした通り屋根を作る場合は、えー、もう2本片方の屋根を作るのにもう2本、えー、こちら側も作るのなればもう2本合計で10本、えー、必要になってくるんですけど、まあ、最低は、ね、6本あれば、えー、この形にはできるんで、えー、180cm のポールが2本と、えー、120cm のポールが4本 えーえー、180cm、えー、もしね、えー、も, しお も, もしお持ちのポールがもしお持ちのポールが 180cm、まあ、プラマイ1 0ンチとか、えー、ポールの長さポールの長さはプラマイ、うん、ポールの長さはプラマイ1 0ンチぐらいだったら多分大丈夫ポールの長さはプラマイ1 0ンチぐらいだったら多分大丈夫なんですけども例えば8 0ンチしかできないポールだったりとか。 まあ、2メ ー, ー1 0ンチしかできないポールとか、えー、そういうのがあったとしたらこの状態にできないのでこの状態で作ることができないので、えー、ポールの長さは1 8 0まあプラマイ1 0まあポールの長さは1 8 0ンチと1 2 0ンチで揃えてください、えー、長, ささえ長ささえ揃えればこれはユニフレームの純正なものである必要はありません ペグの数なんですけれどもペグの数なんですけれども十八本ペグの数なんですけれども一、一、二、二、三、三、四、ペグのペグの数なんですけどペグの数なんですけれど も, れどもタープを立てるのに八本必要です ペグの数なんですけれどもペグの数なんですけれども最低限ペグの数なんですけれども最低限タープを立てるのに8本必要ですそしてそしてそのそして そ, のそしてそしてそのタープにこのレボウォールをつけるのにもう10本必要です最低でもですねもちろん壁 もちろん屋根をつけたりする場合は、えー、プラスマイナス、えー、もちろん壁、もちろん屋根を作る場合とかは、えー、またペグが必要になってくると思うんですけれども、最低ですね、えー、最低、最低でもまあ18本、ペグは最低でも18本は必要です。ペグは最低でも18本は必要です。と、えー、いう感じですね、えー、という感じでございます。という感じでございます。えー、っとですね。 えー、っとですね、えー、という感じでございます。えー、っとですね、えぇ、ー、えー、総評としましては、えー、総評としましては、えー、このレボウォール、レボタープをですね、1から揃える、えー、ポール含めてね、1から揃えるとなると、多分5万円くらい必要なんですよね。確かそのぐらいしたと思います。えー、このレボウォールとレボタープ、そして、ポールとかペグとか全部揃えたとしたら、えー、5万円くらい必要なんですよね。なんですけど、まあ、ポールとかは、えー、今、皆さんも、もしも、 えー、ポールとかは、えー、もしお持ちのものがあれば、えー、流用することができるので、まあ、6本ね 180cm が2本 120cm が4本、えー、6本さえあれば最低限、えー、組み立てることができるのであもしもしねもしポールを持っているなればもしポールを持っているなれば、えー、めちゃくちゃいいのじゃないかなと思いますめちゃくちゃいいのじゃないかなと思いますほんでですね ほんでですね、それと最後にもう1 点, 点,、えー、点あるんですけれどもる今僕が使用しているこのレボウォール、レボタープの色は、えー、カーキ色になっておりますこのカーキ色は2020年限定の、えー、色でございます、えー、3月28日だったかなにです、ねえー、レボウォールだけの、えー、違う色普通色 のやつが出てるんですけども2020年以降はそれしか買えなくなると思うのでもしこの動画を見て気になったのであれば概要欄の方に購入先貼っているので2020年ね限定色2020年多分ね多分限定色やからねそんなに生産数多くないと思うんで売り切れる前にこの色ねカーキ色キャンプっぽい色なんでこの色が欲しい方は早めに本当に早めに購入することをおすすめします とということですね、今回はいろいろとね原稿とか<笑>準備してきたんですけれども、あのー、形がいびつすぎてもうタープに壁を作るっていうあまりこう前例のない、えー、商品だったので、えー、こんな感じでしゃべりながら、えー、解説していくしかなかったんですけれども、えー、レボウォールが気になっている方にとって、えー、少しでも参考になれば、えー、幸いです。 えー、ということでですね、えー、ユニフレームのレボボール、そしてレボタープ、そしてレボボールとレボタープのセットになった、この2020年限定版の、えー、購入先は、えー、概要欄の方に貼っているんで、気になった方は早めにチェックしてください。ということで、今回の動画はこれで終わります。ではまた。